イギリスが覚悟を示したようですね。どうも、政治いろいろの学部です。かつて世界を席巻した一大帝国が本気で中国を封じ込みにかかってきたと見ていいのでしょうかザクザクの記事を引用します。イギリス海軍は27日、 日本に寄港していた最新鋭空母クイーン・エリザベスを中心とする打撃軍のうちフリゲート艦リッチモンドが同日台湾海峡を通過し次の寄港先であるベトナムに向かったと発表した中国共産党政権が台湾への軍事的緊張を高めている状況を受け中国軍を牽制する狙いがあるようだ東シナ海で パートナー国や同盟国と忙しく働いた後、ベトナムと人民海軍訪問のため台湾海峡を通っている。リッチモンドは同日、公式ツイッターでこう発信した。クイーンエリザベスは7月にインド太平洋に入った。リッチモンドは8月上旬、アメリカ海軍佐世保基地に寄港し、東シナ海で北朝鮮船が密輸入を図る。 セドリを監視した後、数日前に変態から離れたようだ。イギリスメディアによると、2019年にイギリス海軍の測量艦が台湾海峡を通過したことはあったが、戦闘艦の通過が明らかになったのは初めてだという。リッチモンドの通過を受け、台湾の帝国政国防部長は、我が軍は 台湾海峡を通る船舶を全て把握しているが干渉はしないと静観する構えを示した。一方、中国軍東部戦区は台湾海峡の平和と安定を破壊するものだなどと非難する報道官談話を発表した。今回のイギリス海軍の動きをどう見るか。拓殖大学海外事情研究所の川上隆教授は イギリスは最近、アメリカやオーストラリアと新たな安全保障の枠組み、オーカスを創設し、対中包囲網を敷いた。リッチモンドの動きは、中国が軍事的派遣拡大を進めるのを阻止し、イギリスが今後、軍事面で南太平洋地域に関与する覚悟を示したものだ。また、台湾が先週、関太平洋戦略的経済連携協定、 TPP への加入を正式申請したことに中国が軍事的圧力をかけることを許さないと警告を発したのだろうと分析している。とのことです。かつては世界中に植民地を保持し、世界の海を文字通り股にかける世界最大の海洋国家だったイギリスですが、第二次世界大戦後はアメリカに世界の名手の地位を譲った形になっています。 しかしながら、さすが腐ってもたいといったところでしょうか。あるランキングによれば、イギリスの海軍力ランキングは世界5位とされています。ちなみに1位から4位は、アメリカ、中国、ロシア、日本の順番とされていますね。もっともこのランキングは1位のアメリカが圧倒的で、その兵員は30万人以上、空母は 大小を取り混ぜて二機の中国が空母二隻、航空機七百機であることを考えれば、アメリカを除けば、あとはどんぐりの性比べと言っていいのかもしれません。さて、世界5位にランキングされたイギリス海軍ですが、イギリスも中国と同じく空母を二隻保有しています。いずれも クイーンエリザベス級、そのうちの一隻ネームシップにもなっているクイーンエリザベスを中心とする空母打撃軍は史上初めて南シナ海を越え日本に寄港しています。イギリスの中国封じ込めの本気度がわかるというものです。イギリスは2020年12月に正式に EU を離脱しています。EU 離脱に向かったイギリスではこれをブレグジットと呼ぶ。 一大ムーブメントを巻き起こしました。ちなみに、ブレクジットとは、ブリテンとイクジットの掛け合わせだそうですね。イギリスが EU を離脱したのには様々な理由があります。EU に加盟している以上、自国の法律があっても EU のルールに従わなければならないなど、イギリスにとっては窮屈と思えることがあったからなどといろいろ言われていますが、 一番の理由は移民問題でしょう。EU 内は人が流動的に動くことが可能で、比較的経済が好調だったイギリスには、各国から多くの移民が訪れるようになったと言われています。これをイギリス国民が不満に思うようになったのが、ブレグジットの原因とも言われていますね。ブレグジットと同じく、この時期に、テイクバックコントロールという言葉も流行ったのも、 それを表していると思われます。EU という重しが取れたことは歓迎すべきことですが、イギリスとしては EU に代わる巨大な経済圏への参加も同時に検討しなければならなくなりました。おそらくそこに出てきたのが TPP であり、イギリスとしては渡りに船と思ったのではないでしょうか。実際にイギリスは TPP への加盟交渉を開始しています。 つまり大きな視点から見れば、イギリスは欧州と敵対は避けるものの、ある程度距離を保ち、その上でアジアに回帰という動きをとっているように見えるわけです。そのイギリスにとって中国は邪魔な存在以外の何者でもありません。もちろんイギリスが中国を封じ込めようとしているのは、チベットウイグルにおける人権問題や、50年間変えないという 国際的な約束があるにもかかわらず、踏みにじられた香港の一国二制度に対する怒りも多いにあるでしょう。特に2047年までは変えないという国際合意文書を中国が意図も簡単に踏みにじって、香港の自治を取り上げたのは、イギリスにとっては許し難い出来事だったのではないかと思われます。イギリスは中国の傍聴主義を打ち崩し、日本、 台湾というアジアにおける民主主義の二大勢力と密に関係し、香港に自治を取り戻し、その上でアジア圏との貿易を拡大することで、自国の発展を図ろうとしているんではないかと思われます。かつてイギリスは一度交わした同盟は決して互いない国と言われていたと言います。日本もこの恩恵をもらったことがあります。日露戦争です。 日露戦争時、後がなかった日本は奇跡の日英同盟成立に成功。イギリスはこの日英同盟に従って極東に派遣されたバルチック艦隊にことあるごとに嫌がらせを繰り返し、その指揮を大いに急いだと言われています。もちろんこれは日本のためと同時に、ロシアをこれ以上大きくさせるわけにはいかないという自分自身のためも大きく作用はしていますが、 反対にイギリスは、いわゆる二枚舌外交を使うということも言われてきました。今日の中東パレスチナ問題の発端は、イギリスの二枚舌外交にあるというのはよく言われていることです。これは二枚舌どころではなく、悪名高い三枚舌下外交として広く知られています。このように、どこかつかみどころのない国なのがイギリスという国ですが、 一つだけ確かと思われることがあります。イギリスは中国に本気で切れているということです。日本はこの木を逃さないようにすることが重要です。中国の横暴に対峙するために、イギリスは大いに心強い味方となるはずです。日本の政治家には対極を見失うことなく、イギリスとの良い関係を続けてもらいたいものです。